15歳ドルーリー主演者と17人抜きレース後の一問一答から伺えた真の強さ。ドルーリー主演里、シエーリ、津山鶴山中3年は爆発する。全国都道府県大抗女子駅伝の前日14日、開会式の取材で予感はあった。15歳は、たった一人だった記者に対して、楽しみです。区間新記録を目指します、と言った。 全国中学校体育大会1500メートル女王だ。万全の状態で走れば、駅伝デビューで衝撃が走ると予想していた。一夜明けて予感は現実になった。3区3キロで区間新を出して衝撃の17人抜き。美しいフォームはテレビの視聴者を釘付けにした。レース後は10人以上の記者が周りを囲んだ。ドルーリーは157センチ。 欧米な男性記者に囲まれて萎縮しそうなものだが、驚くことに少しもひるむ様子がなかった。やつぎばやに飛んでくる質問に対して、うーん、えい、ー、と、などをほとんど挟まず、結論を端的に返答する。今日のペースは、最初の1000メートルの入りはしっかり自分の感覚で走れればいいかなと思ってたので、3分は切って走れるように、とは思ってました。 タイムだ。測ってて、1キロ。これは、セータしかわからないんですけど、腕時計を見て2分53秒、実際は2分55秒。早い感じはあったそんなきついなとか、はなく。沿道もあったり、前に人もいたり走りやすかった。独走と追い抜くのとは、どっちも好きです。今日はどうだった沿道もあったり、前に人もいたりして、 自分にとってはすごい走りやすかったです。今大会での目標は、区間新記録を目標にしてたんで、最低でも9分5秒は切りたかったので、よかったです。マイナス8分台は、いけるなら行きたいかなっていう、8分台も視野には入っていました。満足できたはい。マイナス100点首かしげ線から2000メートルで落ちたところが、 最初が自分の時計だったら速かったので、あ、やばいな、と。でも感覚的に走ったので、自分の感覚を信じて走りました。普段の練習は、距離は以前より長くしてる。スピード練習メインだったんですけど、今もスピード練習がメインっていうのはあるんですけど、距離は夏とかよりは増えました。どれくらい詳しくはわかんないですけど、 まあ、週によって違いますね。メニューは自分ではい。自分の足の調子だったり、練習の負荷の違いによって、今日はこれしようかなみたいな。どうやってネットに載ってたり、そういうのを参考にしたりしながら、具体的には、スピード系ですね。ビルドアップとか、ラストが大事ラストをしっかり上がれるように意識してます。最近は、 うまく調子を持って来られたどんどんここに向けて調子が上がっていく一方だったのでよかったです。周囲からの反響は、携帯全く見てないですけど、バイブはずっと鳴ってたって言ってました。ドゥドゥブって笑い。メイン種目は今はバランスよく全部やってます。走ったことあるのは400キラ3000メートルです。今後の種目は、考えてないですね。 好きな種目は全部好きなんですけど短い方もすごい好きです。どれが良さそうもっとスピードがついていけば800、1500メートルのタイムが上がるので、まあ全般陸上始めたきっかけ、走るのが好きだったから、小学生の時の成績は、小学生の頃は800メートルで県大会優勝したり、その当時は 短距離をずっと最初の頃はやってたんですけど、一回小学校の地域のリレーマラソンみたいな大会の初めての練習ですごい周りより走れて、やってみないかということで。でも、トラックで800メートルとかを走り始めたのは小学5年生からです。来期の目標は、インターハイに出場していい結果を残すことです。憧れは、田中家実選手です。 きっかけは、2020年くらい、自分が中学1年生の頃に知って、すごいなっていう、ラストスパートっていう面と、すごい努力している方で、話したことは、話したことないです。一回写真ぐらい撮ってもらったことはあります。直接話したことはないですけど、レース見に行って、去年の4月に、兵庫で、どんな中学校津山の中では小さい方ですね。 一学年に暮らす。陸上部は女子が自分を入れて3人で、男子が8人。中学の駅伝大会は自分は出てないですけど、男子は出たりしてます。駅伝の経験は、こんな大きい駅伝は初めてです。本格的な駅伝は初めてではあるんですけど、去年津山の駅伝で男女混合で一回走ったことあるんですけど、 その時も一句でタスキとかもらったことないです。勉強は得意そんな全然苦笑い。得意科目は特にないです。趣味は美術が得意です。岡山県のトップのそんな感じの賞をもらった。家族の水やりしてるところ家族を描きました。水彩画です。15歳とは思えないほど受け答えがはっきりしていた。わからないこと。 答えにくいことには口をぎゅっとつぐむ。浮き足立つこともなく、それでいて不愛想でもなく、冷静に対応し続ける。彼女の真の強さが伺えた。勝ちに不思議の勝ちあり負けに不思議の負けなしとはよく言うが本当に実力がある選手に、不思議は似合わない。14日の開会式後。 広いスペースに立った一人で立ち、表情一つ変えずに、苦感心を口にした姿を思い出して、そう感じた。竹本ほのか。菱形竹本ほのか。竹本ほのか。1999年平11、9月8日、大阪泉大津市生まれ。明治大卒。22年4月に入社して、5月に報道部配属。スポーツや芸能を取材。マラソンの経験はない。